ここが音楽室か音楽室では何が起きるのここではピアノやな勝手に鳴ったりするってことちょっとちゃうな演奏するのはワイラや私たちがせや誰かピアノ弾かれへん私ちょっとくらいなら弾けるかもなら弾くのはマリエちゃんで決まりやなとりあえず中入ろうか 失礼しますここも埃まみれねピアノはちゃんとあるなどっかに楽譜があると思うんやけどちょっとその辺あさってみるか手分けして探しましょうダメだそれらしいものは見当たらないねもうなんか適当に弾くしかないんか そうだな適当って言ってもねとりあえずピアノの蓋を開けてみるよっ<笑>どうしたこれ、な、何？に鍵盤の蓋の裏にこれ、楽譜かかすれて読みづらいわねこの色、もしかして血で書かれてんのかえちょっとやめてよわりわり でも誰が書いたんだろうこれを引けってことなんちゃうかそ、そういうことなの引けそうか、うん、なんとか引けると思う引いて大丈夫なのかなここまで来て引かへんわけにはいかんやろ何か起こるかもしれないから気をつけろよそうねじゃあ引くわよ 切ない雰囲気の曲ねああ何か起こりそういや、何も起こってなさそうだなな、なんか揺れてないた、確かに、えー、ちょ、ちょっとまずいんじゃない一旦外に出るぞ